じゃあ、えっと、お待たせしました。これから、物理学類対象の、十九日の授業を始めたいと思います。今回、一学期の間、この授業を担当します。数学類の、でございます。しおしますえっ、ー、と、まあ、皆さん、皆さん、ご入学、ね、おめでとうございます。え、実は、僕、あの、今の、数学類の2年生の、あの、クラス担任をしておりまして。ちょうど皆さんの、え、講の先輩方と一緒に。 えー、去年に4月にに白浜に行ってきましたでちなみに僕はあの大学も筑波大学の出身で、えっと、学類も、えっと、皆さんの全身にあ自然学類の出身ですのでと僕は入学したのは21年前ですけれども21年前もやはり、えー、と白浜であのオリエンテーション合宿に行ってきました<笑>でその時 の, の OPT の先輩方の発表も今と同じあの ア, イイ、ね、<笑>アインシュタインのベロを出した松井のパ<笑>、えーツをってました ちょっと伝統がありますねはいで、あと今日はあの、まあ、授業の紹介というとことですのでまず全般はライダャンスとしまして教科、まあ、書、参考書などの確認それから一応、まあ、皆さん大学に来る時期で一番の目的は単位を取ることでしょうから単位の取り方の確認あと、まあ、あの大学で学ぶ上でのーヒントいくつかあの話をしまして。 えー、ここまでは一応まあスライドを使って説明したいと思います。であと、まあ、後半それが済みましたら、一応その微積分の内容あのまあ伝統的な板書のスタイルで授業を進めていきたいと思います。で、忘れないようにあの連絡しておきますけれども、あの次回4月24日なんですが、あの確かと物理学院の1年生の皆さんは午後、 えー、1時から2時半の間、健康診断になっていたと思います。ですので、えっと、来週のこの時間は、予言は休校としまして、えっと、5件のみ授業を行います。くれぐれもあの健康診断だからといって、えー、そのまま減給にしないで、えー、あの一応、3時15分だったら、えー、ここに集まってください。はい、えー、っとじゃあメモ では、一応ですね、先ほども、えー、とあの自己紹介しましたけれども、えー、と今日うはあの資料2部配っていると思いますので、2部、手元にあることを確認してください。 一部は、英語 の, の縦の資料ですね、積分1と書いてある資料をますです。もう一部はあの、こういう横に書かれた資料ですね。でこちらの横に書かれた資料の方はまた後であの説明しますので、しばらく置いておいてください。東<笑>分幕の縦のあの積分値と書いた資料をも、まあ、元に説明を進めていきたいと思います。 今, 今回、あの担当します皆さん、まだその大学の組織の名前などにこう慣れてない人もいるかもしれませんが、あのまあ、筑波大学には、皆さん、学部生、学類生の所属する組織があったり、あるいはその大学院生の所属する 組,、ま、組織があったり、また教員が所属する組織があったり。 それぞれは別々に分かれています。少なくとも手続き上は。ただ、まあ、こ, のこうやって、えーとまあ、先生方が学生、まあの皆さんに授業をするというのは、まあ、普通どこにも大学でもよくあるわけですけ。つくば学は教員をす る, する組織がえ、まあ、数理物質なんとか系という名前になりました。でこれは、ね、去年の10月から変わったんですけれども、で私はその中で数理物質系という<笑> ところでその中でもあの数学を専門とする数学院というところに所属しています、まあ、普通の大学で今は理学部数学科といったような、えー、ところだと思いますそれからあと、まあ、あの他の先生の授業などでも説明を受けたかもしれませんが大学の授業にはティ、えー、ーチングアシスタントといいましてこの、まあ、僕らの担当教員を、まあ、補助する、えー、と大学院生の、えー、方が、えー、何人かつくことが ありますでえっと、今回は、えっと、ティーチングアシスタントとして、えっと、資料の方にありますけれどもあの安藤さんと森岡さんのお二人に補助をしてもらいます、えっと、お二人は一応後ろの方に、えっと、おりますのでどうぞよろしくお願いしますついでにあの皆さん後ろを振り返ってビデオカメラに気づかれたと思いますけれども一応あのこ の, あの講義はあのビデオで録画しています であのまあ、これをどう生かすかはちょっとこれから考えようかなと思っているんですが、まあ、とりあえずあの、えっと、普通に購入をしている分にはあの皆さん の, あの顔などがあの入る心配はありませんので、あのその辺はあは、のー、大丈夫だと思います。ただ、えー、とちょっとふらふらと後ろの友達に話しかけたりすると、あのちゃんとあのしっかり取られると思いますので、<笑>まあ、そのつもりで、えー、忘れないようにしてください。 であ と, とあの、この授業に関するあの情報なんですが、とこれはの資料のですねあの、まあ、僕の名前などが書いているところに、授業サポートページというところであの書いてありますので、でと夢は皆さんこれを写す必要はありませんから、一応これが書いている場所を確認してください。<笑>あ と, と、まあ、僕への連絡手段は他にもその資料の方に書いてありまして、例えばの えーとまあ、研究室の電話番号ですとか、それからメールなどですとかもあります。あとは、まあのー、一応ホームページもありますので、とまあ、僕が、えー、手ビがどんなやつなのか、えー、ちょっと興味のある人は、まあ、覗いてみてください。で、とまあ、あとはその資料に従いまして、その授業概要ということで、とまあ、一応、資料に書きました授業の概要というのは、 あの解説授業科目一覧からそのまま移してきたものですがえ こ, れでこれに関してはあのその実際の授業に入ってからもう少しあの詳しくえどのような段階を追ってこの議席分授業を行うのかということを説明しますですからま、ね、あここの資料に書いてある文書はほとんど形式的なものですで次にその教科書と参考書の確認をえしますで とまずあの、講義と演習それぞれに指定の教科書があります。とこちらは講義の指定教科書でして、えー、と明太書籍文という、あのまあ、こういう本ですね。す<笑>で、まあ、に買っている人も多いかと思いますが、あの大学会館の書籍品がありますのでああ、新品はありますね。あと まあ、あの新品、まあ、必ずしもこういう教科書は、まあ、同じ本であれば新品でなければならないということでもないと思いますので、えーまあ、あの適宜入手してもらいたいと思います。ちなみに、この明微分析文の教科書はあの<咳>筑波大学未数学 の, あの解析学の先生方によって書かれた場所です。で次にその演習の方で使う教科書ですね。 まあ、同じ大きさなんですが、あのこういう黄緑の描かれたカバーのついた、微、え、積、っと、学入門、例題を通して学ぶ解析学という教科書です。でこちらも、あの筑波大 の, あの解析学の先生方で、ま、によってまとめられたあの演習書です。でまあ、こちらの方については、主にあの演習 の, あの、まあ、授業の先生 が、まあこ、細かい使い方を指示されると思いますが、えー、とりあえず、っと以上の、えー、2つの教科書は指定ですのでと、まあ、この授業を取るという人は必ず用意しておいてください。でそれからあと、あの<笑>以下はですね、参考書という名前になっていて、これはあの、まあ、皆さんの好みにもよるのですが、まあ、あの僕が今まであの使っていて個人的に、まあ あの皆さんの勉強を参考にはなるんではないかなと思った本をあげたものです。で、まずあのここにありますのがあの。えっ、ー、と数理系のための基礎と応用微分積分1。というあの本です金子明さんの本なんですけれども、実はこの教科書はあの今、これから皆さんが使う。その指定の教科書をう使う。以前にあのこの奇跡文の授業で使っていたことがあります。うん で内容なんですが、あのうん、実は、えーと、これが今、今度授業で使う指定の教科書、ね、ですね。こちらが今持っている参考書なんですけれども、えー、とこちらの参考書の方は、あの微分積分1と書かれているように、実は2があります。ですので、一度に合わせて、いいこれの倍くらいの厚さになっています、ねでえーと。この指定の教科書と、まあ、同じくらいの内容を倍くらいの厚さで書いていますので、あの非常に とまあ、いろいろ細かいあの説明ですね、いろんな話題にわたる説明も多く載っています。ですので、こうまあ、あの自分でですね、こうしかもその講義のようなあのスタイルで書かれていますので、まあ、内容は必ずしもあの簡単ではないかもしれませんけれども、非常に丁寧にあの書かれていると思いますので、まあ、自分で読んだり、あるいは友達と勉強したりするには、まあ えっと、使える本それからあともう一つ の, あの参考書なんですが こ,、まあ、これだけは知っておきたい数学ビギナーズマンデ、えー、という本です、えーまあ、実物はこういうあの赤い表紙でちょっと縦長の本ですでそんなに厚い本ではありませんで、えー、これ佐藤文の先生の本なんですけれども まあ、多分その大学に、えー、入って初めてその大学の数学に行くれますとその皆さん、多分高校までの数学とはで使われていなかった記号ですとか言い回しですとかそれからうんと、まあ、その授業の進め方ですねそれから理論の展開の仕方っというのにこう少なからず戸惑いを覚えたりすることがあるこれからあるかと思います。 まあ、そういった、まあ、高校まででは、高校までの数学ではほとんどやらないんだけど、大学以降の数学で常識になっているような、まあ、そういう知識のギャップをですね、いろいろ丁寧に解説している本です。で、えっ、ー、と、実は今日配ったもう一つの資料ですね、この横長の資料の方は、えー、この、えー、数学ビギナーズマニュアルが発水したものです。で えー、と特に皆さん最初の方から見てもらえると分かるように例えばあの数学では文字ですねあの文字を非常にたくさん使いますでしかもあのギリシャ文字ですとかウェイツ文字ですとか、まあ、高校までであまり使われていなかった文字をいっぱい使ったりとかそれから、えー、といろいろな太さや素い の, の字を使ったりとか、えー、いう話もありますしそれからあの数学に特有の あの言い回しですね、すべ、えー、ての X に対してとか、ある<咳> X が存在してとかあ、そういった言い回しもあります。であのこういったものを、主なものは、この講義の中でも随時説明していきますけれども、まあ、あのそれ以外の場所でこう皆さんがちょっと困ったとき<咳>、えー、に確認できる、少しでも確認できるようにということで、今回、えー、配りました。でまあ、同じような そのうん、説明が、ね、若干と、例えばこの講義の教科書の後ろのほうには、あ命題と論理記号の解説などがありますので、そういったものと合わせて、えーまあ、自分のわからないとことを補ってってほしいと思います。 ここまでで何か質問ありますかはい、じゃあ、とりあえずあの先進みますので、また質問が、新たに疑問があったりしたら、後でまた聞いてください。で、えー、と次にその資料の裏面ですね、えっ、ー、と、縦長の資料に戻って、その2ページに行きますけれども、ね、まあ単位の。 方 で, す、ね、で基本的にあの、まあ、今回のこの授業では期末試験で出席をつけたいと思いますですので期末試験に会員、えー、が欲しい人は期末試験には必ず出席してくださいでこれはあの必要条件です、えー、皆さん、まあ、多分入試の時にも必要条件十分条件を やってきたかと思うんですが、えー、と必要条件と言われたら、えー、じゃあ、これで単位が取れるのかどうかということは、えーと、皆さんお分かりでしょうか、えー、非常に大事なことなんで、えー、注意してほしいんですけれども、えーと、必要条件であってあの、十分条件ではありませんので、だから、期末試験に出席すれば単位がくるという保証はありません。 ですので、まあ、とりあえず期末試験には出た上で、まあ、あの単位が取れるぐらい の, の勉強をきちっとして、えー、試験を受けてほしいと思います。それから、えっとまあ、レポートなんですがあの、まあ、まだ現時点では決まっていないんですけれども、もしかしますと、そのまあ、授業この一学期まに、あ、数回、まあ、レポート課題を出すかもしれません。まあ、そういった時には、まあ、そのレポートで の, あの、まあ、成績も、この期末試験の 点数に加算したいと思います。まあ単位に関してはだいたいそうだと思ます、ね、えっ、ー、とそれからあとあ書き忘れたんですけど、演習の履修についてというのは資料の方に書いてあります。と多分皆さんあの履修することにしていると思いますけれども、この微積分一を勉強しようとする人は あのこ の, 講 義, の講義とセットで必ずえぜひ練習もあの取ってください。で練習の方はの1クラスと2クラスであの授業が分かれていますのであの間違いないように自習の手続きを行ってください。ということですね。あと、えまあ、個人情報の個人その他ということで、まあ、これはあの、まあ、多分。 いろんな先生が最近はこうパソコンで成績処理をしたりしていますので、改めて触れるまでもないかもしれませんし、それから個人情報の法律なんかに触れることではないんですけれども、一応まあ僕の授業でもその皆さんの履修ですとか、それから成績に関する情報は研究室に サーバーで管理して使っていますとただし、えーとまあ、不用意に外に持ち出したりはしないようにしていますしあと外からのアクセスも制限していますということでお伝えしておきますもし何かありましたらあの連絡してくださいあと、まあ、その他としましてはあの、まあ、授業のですね進め方ですとかやり方で何か 意見がありましたら随時、えーまあ、授業前後でもいいですしその時でもいいですし教せていただければいいと大体、えー、だいたいまず授業の説明については以上ですがここまでだった質問ありません か, 大丈夫ですか、はい えー、とそれでは、その今の資料ですね、<笑> 2枚目のほうを見てください。今回、大学での学び方のヒントということで、資料を用意しましたで。これにはいくつか動機がありまして、で実は、とあのこれからです、ね、1学期、2学期と授業をしていきますと、その まあ、各学類でですね。あの事業評価というのをやると思います。で、これはまあ他の学類でもやっているかもしれませんが。あの？何理学系の三学類ですね。数学物理え科学多分地球という。あの旧自然学類の中では、非常に特色のあるあの活動として行われてきたものです。で、これはあの学生に。よって があの学生による学生のか学生によるあの授業アンケートを、えー、取ってでそのアンケート結果をもとに、まあ、例年ですと秋頃に開かれるあのクラス演劇会と、まあ、学生と教員との懇談会というところでその授業に対するあのここがいい こ, こは直してほしいといったようなそういう要望や意見を討論し合うからありますでそ、まあ、こ, こで僕もまあ 何回か毎年出て学生さん方の意見や要望やらを聞いているわけなんですがでそこでどうも毎年顕著に現れてくるのは大学に入って勉強を始めた皆さんとですねそれからこちらで授業をする教員との方で それぞれです、ね、ぞ皆さんが望む授業のやり方教え方とそれからその私たち教員が皆さんに望むその勉強のやり方の間にかなりこうミスマッチが生じているという印象を持ってきましたで、えー、と具体的にはそのあのクラス連絡会でその学生側の方からどういう意見が 出るかとと言いますと例えばあの講義が非常にスピードが速くて追いつけないとかそれから、うんとえー、まあ多分それが一番多いかなというふうに思いますでそのだからもう少しわかりやすく授業をしてほしいとかそういった意見が毎年、えー、とその 学生からの授業に対する要望としては一番多く控える意見です。一方で、まあ、教員の立場としましては、大学で の, その学び方、勉強の仕方というのは、多分その高校までの学び方とは大きく、まあ、異なる部分があって、でそれをやっぱりあの学生の方にです、ね、ある程度認識した上でお勉強してほしいなと。 ということでと今日はですねそのまあこういう話はあの他のオリエンテーションとか授業でされたかどうかは分かりませんけれども一応あの多分「微積分はあの皆さんこれこの1年生で勉強するあのいろんな科目の中で、まあ、物理と並んで最も主要な科目の一つであると思いますし。 まああのー、ここ一番力を入れて勉強をするであろう部分だと思いますので、えーまあ、そういったところであのなるべくそうです、ね、の高校までの勉強のスタイルからあのスムーズに、えーっとあんままあ、なるべく早くその大学での学びのスタイルにこう移れるようなそういう、まあ、移っていけるようなヒントとしてもいくつか役立ってもらえればというものを用意しました。 ここでちょっとその話をしたいと思います。で、えーと、まず最初ですね、あ、だからこういう話をするとですね、ちょっとスライドが遅れました。このまあなるべく、その、教員と学生とその、大学での勉強の仕方に対する認識の、まあ、ずれをですね、あのー、少し、こうな、ななめらかにしたいというのがありますで、最初にですね、取り上げるのは、その、大学の制度ですね、 大学のはあの制度上、一体どのくらい勉強しなければならないものかと。まあ、そういう基本的な知識、もしかすると皆さんの中には知っている人もいるかもしれませんけれども、まあ、ちょっとそれについてあの紹介したいと思いますで。ここにありますように、あの大学設置基準という、えー、っとものがあります。これは、うんとまあ、資料にもありますように、これは文部科学省が出している省令と呼ばれるんですね。あの省の えー、と日本政府の省のレベルで、まあ、出すき決まりことですで。どういう決まりかというと、その大学を作るためには、そのこういう条件をまあ最低限に満たすようにしなさいというもので、まあ、例えばそれはその教員をまあ何人置きなさいとかというものであったり、どういう資格を持った教員を置きなさいというものであったり、あるいはどういう科目を用意しなさいとか、まあ、そういったことがいろいろ書かれています。でその中に、えーと あのここの資料にありますようにその単位に関する、えー、条文というのがあります。でこれはその大学でその、まあ、授業をするにあたって、まあ、こういう単位で単位を与えるような時に授業をしてないということなんですけれどもで、まあ、あの第21条と書かれていましていろいろ書いていますが、まあ、詳しくはまた後で家に帰ってからでも読んでいただきたいと思いますが。 大事なところはですね、大学の1単位の授業科目っていうのは、何時間勉強してもらえるものかというのをですね、実はこれ、45時間を標準としています。まずここをあのきちっとあの、まあ、覚えておいてほしいと思います。えー、と1単位、別にこれはあの45時間勉強しなければもらえないというわけでもないし、あの4ないし、その 学べくをすぐ理解してしまえばそんな時間足らなくても済むかもしれないしあるいはなかなか追いつけない人はもっと時間かかるかもしれませんけれども標準的には45時間勉強したら、まあ、1単位あげるようなシステムにしなさいというふうに言ってるわけですでということはですね例えばあの1単位の講義ですね講義1単位、えーと 例えばやった時にです、ねあのまあ、1学期10週間あったとして、えー、1コマ、まあ、1.5 時間、まあ、つくばはちょっといろいろ事情があってあの1時間1五分になってるんですけどもそうすると1学期1単位の例えば講義っていうのは実質授業でやる使う時間っていうのは15時間なんですねそうすると残りの30時間っていうのはどこへ消えてるのかというと実は残りの30時間はそれぞれ えー、と予習に1 5時間かけて、復習にも1 5時間かけるとで。これでもって全部の合わせた時間が45時間になって1単位もらえるという仕組みになっています。ということは、とまあ、皆さんお気づきだと思いますけれども、講義で1単位取るということは、えー、と講義で授業を受ける時間と同じだけの時間をそれぞれ大体予習にかけて、復習にかけて、 であのその授業の内容を学ぶということになっているんですよということなんですね。でと実はそのクラシック学会の際には、まあ、授業アンケートと一緒にその学生がその、まあ、授業時間以外で の, その学習というのをどのぐらいやっているかというあの調査結果も出ています。でまあそれはあの、まあ、科目によって多かったり少なかったりしているわけですけれども。 まあ、率直に言うと、そのまあ、こんだけその1つの科目に時間をかけて、まあ、勉強している人っていうのは、まあ、全員ではないことは確かに、ねまあ、いるかもしれませんが、えーと、多数ではないかもしれません。ただ、あの一応公認を受けて1代の登録というのはこのぐらい時間をかけて勉強、えー、するという、まあ、システムになっているということをまあ知っていただければいて。 いう感うになるで、えー、で, でですねこれはあの一時間五時間そうですねそして一週間あたりは、えー、とどうなるかっていうとその一週間はそれ十で割ればいいですから、えー、とまあ授業の一時間半に対してまあ一週間のうちに、えー、と予習は一時間半復習を一時間半ややるという計算になりますでちなみにこの微積分の この講義はにで す,、ね、2個続き で, すですので、えー、とそうすると必然的にその予習と復習にあのかけるべきとされる時間も倍ずつになっているとですので、えー、とまあ微積分の講義に関してはあのこれを、まあ、非常に真面目な学生がいてですねあの<笑>非常に真面目に勉強するということを仮定しますとあの1週間に、まあ、9時間微積分のためにこう頑張るという感じに これは別にあの皆さんがそうしなければならないというわけではなくて、制度上はそうなっているということを理解していただければいいです。でそれからもう一つ、あの多分これ皆さんあの、カリキュラム時間割り組む際に説明を受けたかもしれませんが、年間履修位数の上限というのがあります。で確かこれ45単位でした、ね、ということも聞いているんじゃないかと思います。 で、一応ですね、その、たぶん皆さんの中にはですね、この45単位ってなんで45単位までしかその取れないのかという疑問を持った人もいるでしょうか。ということで、じゃあ、この45単位取るために、一体一日何時間ぐらい勉強しなきゃならないか、まあ授業時間と授業以外の時間を含めてですね、それをちょっと計算してみました。で毎日何時間勉強するで。 年間45単位が取るとしまって、これを、まあ、筑波大学は3学期制ですから、あの各学期にあの均等に割り振りますとまあ1学期あたり15単位取りましょうという話になるわけですね。で、えっと、15単位、えー、取るためには、の授業とそれに合わせて、トータルで何時間勉強しなきゃななかったかという と,、えっと、1単位あたり、えっと、45時間ですね、勉強し単位取るということは えー、全部で1学期あたり675時間勉強時間を取るという計算になります。で、えー、で1学期が、ね、10週間続くとしますと、ちょっと毎週の学習時間が出てくるわけですね。これ単純に10で割りますと、えーとまあ、1週間あたりの授業とそれ以外の場合を合わせて、まあ、67.5 時間勉強をするということになります。でさらに えーとまあ、1週間5日としまして、まあ、土日は少し、あのーまあ、いろいろ、えー、とサークル、サークルは毎日あるかもしれませんが、とりあえず土日にサークルなんかあったりとか、それからあとあのバイトをしたりとか、えー、いうことを、まあ、ちょっとリラックスすることを考えて、まあ、一応、ウィークデーの月曜日から金曜日までに、この勉強時間を均等に配分するとなると、1日あたりの学習時間は十三点は 13.5 時間出てくるんですね。 だから、45単位を取るっていうのは、そのこれぐらいのことだということですね、ちょっと皆さんに、あのー、知っていってほしいなというふうに思います。で、えっと、実はその、僕が学生の頃は、その年間2週単位数の上限というのは特になくて、でまあ、たくさん単位を取っている人も結構いましたけれども、とまあ まあちょっとかっきりとは覚えてないんですが大体いいここ10年ぐらいそのですね、その単位の実質化といってその一応単 位, 単位を取っても そ, のそれだけのものが身についているかということがこの社会でこう重要視問題視されるようになってきたわけですで、まあ、単位を取るからにはその分の勉強をきちっと大学が させなければいけませんという話になってきてあの多分今のこういう年間履修単位の上限制度なんかも導入されたのだと理解していますで一応ま あ, あの制度上ですね今まではその大学の制度上 の, あの背景をお話ししましてだからあの単位に反るっていうのは、まあ、そんなにやわなものではないでまあ実際もそうかもしれませんけれども一応制度上はこうなっていると ということをあのまあ知っておいてもらえるというふうに思います。あとはまあそうですね。一応こういう話ではしたんですけれども、うんとまあそれを実際に聞いてそのどう行動するかっていうのはあのもう大学生ですから、それは皆さん自身の判断に任されます。ということも一応付け加えます。 結局ここままで何か質問ありますかはい、それではその、今度は制度の話を今したんですけれども、まあ、今度はですね、その実際のそうです、ね、心構えと言いますか、あの認識の、まあ、差と言いますか、その辺の話をしたいと思います。<笑><笑> でまあ、一応、タイトルとしてはその授業を受けるサイトの心構前と学習のサイクルの例というものを感えています。でまあ、先ほどから何度か触れていますけれども、その講義を聞いていてもあの、やっている内容が難しくて理解できないという話はあの、クラス選択会の場でもよくそういう発言を聞きますし、あと授業アンケートでもあのそういう意見はよく見かけます。ただ あのまあ、授業をですねあの、まあ、僕もかつては学生でしたからやっぱり皆さんと同じような境遇を通ってきたことは確かなんですけれどもまあこれからだんだんいろいろ勉強していく中でこう、まあ、今度はだんだん教える立場になってきて感じているんですが。あの そそもそもそ、大学でこれから皆さんが学ぼうとしているのは、まあ、もしかすると皆さんの中には高校までは授業で初めてパッと教科書を見て先生の話を聞いてそれでパッと分かったという人がいるかもしれませんがあの大学ので学ぶ勉強の内容というのは必ずしもそうパッと頭に入るものでは ないということを、えー、と一応、まあ、まだ実感してないと思いますが一応そういうものかもしれないということを覚えておいてほしいと思いますであの仮にその例えばですねこの皆さんがあのこの「微積分」の教科書を自分でこう読んで理解してみようとしたとしましょう そうするとあの自分でこう数学の教科書を読んでその内容を身につけるっていうのはあの初めてやる人には非常にあと難しいこと難しいっていう風に感じられるのではないかという風に思います、えー、と僕自身その、まあ、高校の時もそうでしたし大学に入った時もそうでしたしそうでしたけれどもやはりその何も知らない段階で新しいことをあの自分で本を読んで あの学ぶというのはうとなかなか一回ではうまくいかないものです何回も何回もわからないところを繰り返し読んだり考えたりあるいは友達、えー、先生に聞いたり友達と議論したりしていく中でだんだんだんだん分かってくるというようなあの経験も僕もしましたですので、えー、と実はその講義だけ聞いて理解しようとする うのはうんと、やっぱりかなり難しいこと で, でこう、やっぱり講義を聞いて理解するだけでも、その自分でその教科書を読んでその理解しようとするぐらいの努力が多分多くの場合必要になると思います。まあ、これ多分皆さんこれからあのうんと感じていく機会があるかと思います。でまあ、僕の方もなるべく このまあ、講義をする以上はこの、まあ、皆さん の, この学習の助けといいますか、えー、となるべくその理解しやすいようなこういう勘どころというのをつかんで、えー、話をするように努めたいと思いますけれどもあのいう意味、積分の内容に近づくにはやっぱり皆さん自身の努力がやっぱり不可欠だ、必要不可欠だということを覚えてほしいると思います。 さてで、えー、じゃあ具体的にそのどうすればいいかということですよね。でまあ、あまり具体的ではないかもしれませんけれども、まあ、とりあえずこう、まあ、何もさこう説明しないよりはマシかなと思って、一応、講義の前の募集と、それから講義の際の授業、授業の際とですね、それから講義の後の復習について、そのまあ、いくつか、 こ, のまあ、こういうところからやってみてはどうでしょうかというあの提案をしたいと思います。って言ってとなんかあのなんでしょう最近よくあるライフプランなのか、なんかの人たちのような提案とちょっと似た感じがあるかもしれませんが。ででまず予予習習のの際際ですね多分予習の際にはあの まあ、教科書の、まあ、次回授業される部分をこう読むっていうのが多分皆さんやることだと思うんですね。で、えっ、ー、と、多分その皆さんが例えばよ読み始めてどうすればいいかわからないとかそれからつまずいたりとかっていうこ と, と, と, との多くっていうのはその実際に、まあ、教科書を読んでるけどもこう読んではいいんだけどもとそこからどうすればいいのかっていうのは多分 最初はなかなかつかみづらいんじゃないかと思います。えー、とそこでですね、あのまあ、これは一つの例なんですけれども、まあ、例えば、そ, のあのそしてあの、まあ、定理や定義などがありますね、この教科書を見ていくと。定理や定理に当たったときにあの、内容をまず読むわけですね。そして、その上で一回教科書を閉じて、あの自分で その定義や定理があの記述していることの中身をどういうことを抱えてどういうものを定義するかあるいはどういう性質を定理として述べているかということをあの自分の言葉でこう説明してみるというのをやってみるとその少なくとも自分がどこまでその内容を理解しているかというのはわかるのではないかと思いますでここに例を1つ挙げました これはあの講義の教科書の、えー、8ページにあります。8ページの真ん中ら辺ですね。えーとまあ、持っている人はちょっ と,、えー、と教科書を開いて、えー、と見てみてください。まあ、あの教科書が人もここにテキストが。 スクリーンにありますから、強れだけはスクリーンを見てください。で、ここにはあのコというあの文章が載っています。で、読みますと、上に誘拐な非減少数列は極限値を持つということが書かれています。で、えっ、ー、と皆さんにその必要とされることはこのコーがですね、あの一体どういうことを述べているか。 ととといいうことをまず理解することだと思いますで、と多分あの教科書を今回、ここで今、この場で初めて開いた人もいるかもしれませんので、そうすると、あの初めて目に飛んでくる言葉がいくつもあるかもしれません。例えば、上にいる回。たぶこれは高校の数学では聞かれなかったことだと思います。非現象数列。まあ、数列は入院したことがあっても、非現象って一体どういうものかっていうのも、 えー、多分初めての人極、ねまあ、認値を持つという、あのは、ー、直感的には分かるでしょうね、多分皆さんは実績で一応やってきました。そうすると、えー、そうするとです、ねあのー、じゃあこの法為がどういうことを言っているかというのを理解する上では、まず、あのー、上に誘拐という言葉ですね、上に誘拐という言葉誘拐ということはどういう意味なのかというのを理解する必要がありますね。 それから、えーとまあ、非現象の数列というのは一体どういう数列なのか、えー、ということも理解する必要があります。ですので、あのたったこの一文を読むだけで も, もう自分が何を知らなければならないかということが、えー、とクエスチョンですね。そういう問題がいくつも出てくるとことがわかるんじゃないかと思います。えー、とですからその、自分にですね、こういちいち取り掛けてみると。 分かれるかるもしれないので上でいう回というのは何なのか、非現象数列というのはどんな数列なのか、そうしますと、あのそう実はあの数学の教科書というのは大抵必要なことは、あのここの法理が出てくる前の書いきちんと説明していますから、それを、まあ、読んでこう理解に努めるというようなことになります。でまあ、あの今日ははの今の授業の中では 時間があれば、えー、この辺の話もすると思いますので、えー、例えば、植木誘拐とか、それから非減少数すとか、えー、あとは、そ講理の意味するところとか、えー、その辺も、あのー、講義では、ある程度話はしますただ、あのー、何せこの厚さですねこの厚さのうち、1学期でだいたい半分近くがやないんですねこ の, この辺まで、1学期で済まないんですよだから、どうしても その あ, のあんまりのんびりしているわけにいかない て, てやっぱりそのなんでしょう少し林ぐらいでどうしても行かなければなりません。のでまあ、残念ながらその学校、大学の授業というのはそういう形で勉強を進めざるを、校には進めざるを得ませんので、うんとまあ、それについていくということも必要になってきます。ただ の数学の勉強はですねあの別に早足で進めなければならないというものではなくて、まあ、物理もそうだと思いますけれどもこの、まあ、皆さんそれぞれ自分の時間の中でこうゆっくりと歩きながらこうちょうど今<咳>だんだん暖かくなってもきてますし、えーえー、この辺大学の周辺から、まあ、あとだんだん足を伸ばして こ, うこの辺のですね あの一体を探検するようにこう数学をじっくりなんか数学や物理を、ね、じっくり学んでみるという機会があってもいいかもしれませんさてとで、まあ、そういったところでこう自分で教科書を読んでいくと、まあ、理解できたところ理解できなかったところが出てくると思いますですのでそういったことをですね 分からなかったかっていうことをあのはっきりすると多分その授業を聞く時にはだいぶこのペース配分ができてくるんじゃないかと思います自分がすでに分かっているところはあちょっと手を抜くか内職するかあなんかレポートがあるからちょっと内職してるかするかあるいはちょっと眠いから少し寝てみるということもできるかもしれませんしで自分が やっぱり、予習してわからなかったところを集中的に聞くことで、の多分学習の効率も高められるのでしょう、ただまあ、そういった効能が分あ の, 多分あの予習することで あ, のありうると思いますので、あとはあの皆さんそれがそれぞれの勉強のスタイルを確立していくことになるわけですが、ま、そういったことも、このようなことも参考にしながら、頑、ま、張、あえー、ってもらいたいというふうに思います。 えー、と次にですね、その講義の際ですね、の話なんですが、えー、まず、あの一つ、皆さんと約束してほしい、僕と約束してもらいたいことは、あのこの公認の教室の中では、まあ、他人に迷惑をかけないということは、肝、あのー、に銘じていただきたいと思います。まあ、今のところ、多分、近くの今日は出席は取りませんので、 その例えば自分があの、まあ、今日やるところはすでに分かっているから出なくていいとか、それからあんまり、えー、と気が乗らないとか、でから他に用事があるといったような場合は必ずしもあのこの講義に毎回出てこなければならないとは言いません。であとと出てきてき、えーまあね、忙しかったりすると 知らずにこう頭が下がってきたりこうすることもあるかと思います、まあ、そ, ういそういったことも別に僕はあの問題にしませんまたはあの、えっとまあ、あの授業を受けながらですねその現在の心境をつぶやいたりとかする人もあのいるかもしれませんけども別に あのそういうこともあの周りの人に迷惑をかけているのではなければ、僕こかっても問題にしません。で、やっぱりあの問題にするのは、その例えばあの、周りの友達とこう、まあ、死後ですね、授業の直接関係ないことの話をしていて、でその周りにたちがあの講義の話がうまく聞けないとか、それから講義の全体の雰囲気 に,、うん、にちょっと、ちょっと、 雰囲気を邪魔してるとか、まあ、そういったことになりますと、やはりあのそれはこの教室であの授業を受けている他の人たちのためにはなりませんから、だからそういったことは信でもらいたい。だから、まあ、話をするんだったら、まあ、動画に出て行っていいので、き、えっとここ の, あの教室であの講義を受けようと、責務を学ぼうという人の意思を尊重してほしいということです。でまあ、日本では あ, のあまりこう な, んでしょうない感覚だと思うんですけれども特にそのアメリカなんかでよく聞くことはあのアメリカの学生大学生にはの学費をあの自分であ、まあ、稼いでですね置かれてる人も多いと聞きます、まあ、皆さんの中にももしかするとそういう人もいるかもしれませんでそういう人にとってはあのこの1時間1時間っていうのが非常にえっ、ー、と だから、この授業をお金で買ってるっていうような感じですけど、ね、それはあの多分あの皆さんこの筑大学に学費を払っている以上あの全員基本的にはそうだと思うんですけれどもあのであの多くの人はですねそのおうち、まあの、まあ、親御さんそれから家族の方の努力、まあ、がお金を出してくださって とまあ、ここで学んでいると思いますけれども、えー、と実はそうです、ね、この授業一時間さっきの単価じゃないですけど1時間あたりにそのどれぐらいお金かかっているかってちょっと考えるとやっぱりそれなりにあの大事にせにはいかんなというふうにあの思ったりもす る, 思ったりすると思います僕もあんまり学生の頃はそういうことを考えなかったんですがやっぱりこの年になると。 やっぱりそうそうあれ、時間っいうは非常に貴重だったなというふうふに思いますので、まあ、皆さんもぜひ、まあ、そういう貴重な時間をですね、あのー、使っている人もいますから、まあ、そういう人たちに迷惑、はい、かけないようにしてほしいと思います。えー、それからあと、あの今日中に、い、ま、つ、あ、でも疑問があったら、えー、ご質問してください。まあ、なるべくあの要書で 話を止めて何か質問はありませんかっていうふうに聞くようにお添えますけれども皆さんの方でも何かあったら質問をしてほしいと思いますで多分ですね皆さんの多くはの人は感じられると思うんですが、まあ、こんなあのつまらない質問をしたら恥ずかしいんじゃないか と,、えー、と思うとって結構ありますよね 僕もそうでしたがで、まあ、ひょっとしたらこ、これを知っているのは、知らないのは自分だけで、他の友達はみんな知ってるんじゃないかというふうに思ったりすると、なかなかこう質問しづらいものです。しかし、えー、っと、まあ、これはあの僕教えるようになってから、いくつか経験したんですけれども、こうまあ、皆さんがもしかしたら恥ずかしい質問じゃないかと思っていることも、 これだけ人数いますから、まあ、きっと他の誰かも同じ疑問を持っていると思って間違いはないと思います、まあ、ただこれはあの統計的な調査をしたわけではありませんからあの証明されているわけではないんですけれども一応ま あ, あのそういう経験をしたことは結構何回かありますのでですので、えーっとまあ、こんな質問したら恥ずかしいんじゃないかっていうことも 実は他の人も同じことを疑問に思っているかもしれませんからそこで皆さんが質問をすればあともう1人の疑問を持っている人もどのようが解決してお互いハッピーになれるということで質問をするというのは決してこの教室にとってあマイナスになることは決してありませんプラスになることはあってもマイナスになることは決してありませんので えー、とぜひあの疑問はその場で放っておかず今日の授業が終わる前に解決してああすっきりしたと言って帰ってほしいと思いますでそれからうんとそうです、ね、あとはあの、まあ、僕に尋ねにくい場合というのもあるかもしれませんえその場合には あのまあ、この授業の間ですね、一応予言と語言の間はちょっと休憩入れようかと思っていますが、まあ、その際にあの後ろに今います、このティーチングアスシスタントのお二人に聞いていただいても構いません。まあ、あの僕よりはあの皆さんの方に年が近いでしょうから、えー、気楽に話せるかもしれません。それからあとは、うんまあ、休憩時間にですねその友達とに聞いてみてもいいと思いますし、まあ、そういったこ形で、なるべくこの 火曜 の, の予言と語源が終わって教室に出るまでにその日 の, あの悩みを解消してスッキリして帰っていく、えー、といいんじゃないかというふうに思いますでそれからあともう一つこれはどちらかというと僕からお願いなんですけれどもあの授業に対する意見例えばその番書が見づらいとかそれから記号が読みづらいとか、えー と大たっぱなんだけど大たっぱっていうかあんまり細かい指摘ではないんだけど全体的に字が汚いとかですねあそういったことを何でもいいのでなるべくこの教室内で、えー、と僕の方に教えてくださいとこれはもやはりあの授業アンケートの際に、えー、とこういった意見が書かれることがありますあの例えば、が見づらら、かか、かっったとと、それからその、えー、ともっと そうですね、この教科書と授業の進路の対応をつけてほしかったとか、まあ、そういった意見が出てることが あ, のありますがあの非常にその残念なのはその多分それをですねその 授, 業の授業時間もしくは授業の終わった後にでもその先生に言ってもらえればその次の回から少しは。 改善されて、まあ、みんな、えー、とより良い環境で授業を受けられるようなもっとハッピーになれたんじゃないかなという風に思います。ですので、まあ授業に対して何か気が付いたことがあったらぜひ、まあ、授業時間内、例えばそのですね、ここは見えませんとかよくわかりませんというのは、そこですぐに指摘してもらった方があの、周りの人にとってもいいと思いますし、あるいはそうじゃないことでも、まあのま授業終わった時に。 と言っってもらったりりすすると助かりますでと次がその講義のあとですね復習のステージなんですけどもあとまずあのこれは先ほども述べましたがあの演習の準備をぜひとってくださいで一応あのなかなかその講義でフォローしきれない部分っていうのは あると思いますが、あのそこは演習の授業で、多分、演習にも演習担当の先生と、それから TG 歌手監んの人もいますので、うんうんまあ、そういった形でなるべく、うんうんまあ、分からないところを理解できるようにしてほしいと思います。であとは、うん、そうですね、時々まあ、時々とか、質問をして、この前やった内容を思い出したりして、うん<笑> そうすると、もしかすると、そのまあ、授業を受けた時点では、ああ、よく分かったと理解していたことでも、あとからまた、あのあれ、これって実は何だったんだっけって疑問が湧いてくる場合もあるでしょう。で、そこで、まあ、自分でいろいろ考えればですね、考えて、もし、まあ、分からなければ、また、えー、と先生だったり、友達だったり、まあ、THNS の人だったり、こう質問する。 それで、まあ、より理解が深まる。で、また、あのまあ、新しい言葉の間に前のことをもう一回復習したいということで、まあ、こういう、うんと、まあ、リサイクルマークをつけましたけども、こういうサイクルでですね、こう皆さんの議席分野の理解が、まあ、より深まってく、えー、るといいんじゃないかというふうに期待しています。で、それから最後に、えー、まあ、ここまでが、その、 まあ、授業の心構えと、それからその、まあ、勉強のサイクルの例をちょっと出してみましたけれども、えっと、あとそうです、ね、皆さんに伝えたいのは、その大学で数学に限らずその、いろいろな授業があると思うんですが、そういった知識をものにできるかどうかは、えっと、皆さんの積極性自体だということをあの述べておきたいと思います。と多分 あの高校までですと大体その教える内容っていうのはあの学校で用意されていてで先生が授業で教えたことをきちんとノートを書いてで、えーとまあ、あとはなんか課外講習なんかもこう、まあ、自分で行ったり、えー、あるいはその学校レーでそのていたりのを受けてっていうふうにある程度その皆さんが勉強する環境っていうのは周りによって。 用意されていて、大体まあそういうのを乗っかっていればあの、ある程度その知識をあの集めてこられたというのがあったのではないかと思います。ところがあの、えーと、大学に行きますと、そのまあ、実に多種多様なあ人がいまして、それから多種多様な分野の勉強をやっておりまして、でそうしますと皆さんの学び方もまた多種多様にどうしてもならざるを得ない。で 特にその皆さんが一人一人で自分に合った勉強の仕方を開拓していくことが必要になると思います。で高校のまでの時のようにあの待っていればその何か降ってくるとか何、ね、かやってくれるということは多分ありませんので、まジで分からないなと思ったら自分自身で何らかの行動を起こすということが大切になると思います。で例えば えー、と質問ですね、えー、とそれからあの資料を探すと2つ用意しましたけれども、えー、と質問するといったときにもあの、まあ、もちろん手頃な相手としては議席を見だったら僕ですとかそれから演習の先生とか、まあ、授業担当している先生が、まあ、身近にいますけれども別にそういう先生でなければいけないということはありませんので。 例えばあの、それ以外の先生のところに質問に行ってもい い, いと思いますしそれから、まあ、ティーチングアシスタントの方とかあと先輩とか友達とかいろいろあの、まあ、やりようはあるわけですねであ と, うんと資料を探すということに関してはあのこの微積分というのはあの今大学で教えられている数学の中でも最も基礎的なかつ重要な科目の一つですので<笑> とにかく教科書や参考書やとはたくさんいろんな人が書いています皆さんあの中央図書館に既に行かれた人もいるかもしれませんけれどもここの中央図書館っていうのはまあとりあえずでかいですよねで辞席分の教科書の、まあ、書家にを探してぜひ一回見てみてください 世の中にどのぐらいの種類の遺跡みの教科書が溢れているかというのをあの体感してもらいたいと思います。ですので、あのまあ、もちろん本屋さんに探してもいいですし図書館で探してもいいですけれども、その何かわからないと思ったときにその手がかりになるような資料というのは、とりあえずあのあ皆さん、この1学期ずっと探しても探しきれないぐらいあると思いますから、ぜひあの各自で見て、えーえー 見てくださ い, <笑><笑>、うん、は, いはいということで、えびちょここまでのガイダンスは終わりで、えー、と質問コーナーといってきますが、ここまで何か質問なりしていますか、はい、はい。あああの、のあいととっっんですすはええねみません、えーとうん 一応あ の, あの何曜日の何年っていうふうに決めようかとも思ったんですけれどもただ多分皆さん1年生の段階ですと非常に授業をいっぱいありますよね。でちょっとあのその辺をもう少しあの事情を聞いて大体皆さんの明け時間が僕の明時間に一致したところでまた。 あ, のあればですねアナウンスしたいと思うんですけれども、まあ、あの そ, それまではとりあえずあの、まあ、多分ですね僕に限らず大学の教員先生をです、ね、訪問される時にはいきなり先生の研究室行ってもあのいてくれればいいんですがいることっていうのはそんなに多くありません、えー、と大学の先生は結構忙しいのであの一般的にはあらかじめ約束としてアポイントメントを取ってあの行った方が確実に合います だからそういう意味で、随時予約のことっていうのは、なんか質問とかがあって、うん、質問に来たときにあ、例えば、この授業が終わったときに、次、うんえー、ちょっと質問があっていきたいんですよとかっていうふうに来てもらって、で、じゃあ、なな 何, 何曜日何時からしましょうとか、うん、そうやって打ち合わせすれば、し、まあ、てもらえた方がいいかなということですねで。あとは、あのまあ、あの直接予約入のる以外にも、例えばあの、メールなんかでも全絡を受け付けてますので、 で, ですので、まああのー、なんか質問があって、えー、行きたいなという人は、ぜひ連絡をくださいといいんです。はい。はい、えー、次どうしますか。はい。ちょっと。ああ、そうですね。えー、っと<咳>、そうですよね。 うんとじゃあまあそういうのは写真撮ってもいいことにしたいと思います。あ, の、まあ、あんまりバシバシ撮ってすごい音で迷惑になったりしない限りはあのりは、まあ、そういったことはやってもいいんじゃないかと思います。は い, いたますか そしたら、えーとえー、とじゃ あ, じゃあ本件の授業に入りましょうというと思ったんですけど、あのどうもちょうど日々がいいいですね、もうあのちょうど予言が終わりそうになっているので、とりあえずあの、ガイダンスはここで一旦授業はここで一旦た打ち切って、今度は5件ですね、3時15分からあのまた実際 の, の授業に入っていきたいと思います。 Thank <laughs> you.